今日はですねミニマリストは病気なのかっていう話をしていこうと思いますミニマリストって病気だとかっていうふうに言われたりするんですけども実際僕自身もミニマリストっていうふうに言ったりだとかで実際いろんな方とも会ったりだとかしてるんですけども、えー、世間から見るとあれこれ病気なんじゃないのかなっていう話がちょこちょこと出てき始めました今日はですねその病気だと思っている方に向けての配信とプラスミニマリストの方があ 私もそうかもしれないっていうふうにあの共感していただければなっていうことを思いながら、えー、動画を回していこうかなっていうふうに思っています。えー、実際ミニマリストって病気なのって話を4つのパートに分けてお話ししていきます、えー。ミニマリストがあるあるって思うようなことと、プラスミニマリストじゃない方が実際に見ていただいて、あ、これ、 病気じゃないのっていうところを深掘りしながら、えー、共感してもらえればなと思っております僕のチャンネルではこうしたミニマルの生活の話だったりだとかあとはコストパフォーマンスのいい生活の仕方をしながらより新しいことに挑戦していくっていうような、えー、挑戦のマインドを配信してますよかったらチャンネル登録お願いします、えー、今日はミニマリストは病気なのかっていうところなんですけれどもやっぱりね言われるんですよミニマリストって病気なんじゃないのとかミニマリストの病気の末路はどうなのとかあこれってどうなのとかって思った 自分でもするわけですよね今日はその自覚症状がある部分をセキュラに話しながらまとめていこうと思いますまず一つ目僕の実体験なんですけどもミニマリストはリュック一つで移動しがちこれなんですよ僕は結構やってるんですけどももう私物一つでいくと私物はもうほぼほぼ一つのリュックに収まるようなレベルになってます えー、特にあの今今回はちょっとですね仙台にいまして仙台のイベントに出るために今回僕はここに来てますで実際にあの仙台で、えー、フリーランスのイベントに出るんですけどもその時もやっぱり、えー、リュック一つで来てでプラスやっぱりね私物はどうなのって話なんですが、えー、福岡に家があるんですけどその福岡の私物全部合わせても多分リュック一つ分ぐらいにしかなりません、えー、あとはあの布団だとか、えー、あとはこのダウンだとかちょっと 大きいんでそのダウンだとかもありますただまあねそれを、まあ、布団は省けばもうリュック1つで収まるぐらい引っ越す時は大体リュック1つ移動できるぐらいのちっちゃいミニマルな、えー、移動手段になるという感じですで正直まあやっぱりねリュック1つだと病気なんじゃねえのって思う方もいらっしゃるかなと思いますで僕も結構やるんですけどもあの海外で例えば英語留学 留学に行くときもリュック一つで行きますし、プラス海外の旅行も基本的にはもう全部リュックですね。もうリュック一つで行きます。もう全、そうですね。2、3年ずっとリュックで行ってます。なんで、でも一般的に見るとこれってもうね、ちょっとおかしいじゃないですか。よくあの国際線乗ったりすると国際線の入国審査のときに止められたりするんですよ。 入国審査じゃない、税関ですね。税関の荷物を出すときに、あの、あ、これだけですかなんか怒られてますかっていうふうに、必ず寄ります。で、一人で行ったときは特に怪しまれてしまうんで、えー、大体友達と行ってますっていうような形で友達と一緒に並んで、えー、とか、彼女と一緒に並んでっていうふうにやってるんですけども、やっぱり、えー、ミニマリストになると、ちょっとね、えー、荷物が少なすぎてあ、怒られちゃうっていうのがあります。まず一つ目は、リュック一つで行きがち。で、一般的に見ると、ちょっとやばいんじゃないのと 思われることもあるというところです 次2つ目家がいいいらないって言い始めますこれ僕がやってることなんですけどもミニマルに生活すすると結構移動が多くなってきます今回もセブ島だとかあとは仙台だとかあとはこの後に仙台行った後に札幌行って札幌からまた福岡戻ってで福岡戻った後にベトナム行ってとかフィリピン行ってっていうような移動が結構多くなってくるんでもうほぼほぼ家がいらないかなっていう感じですまだ一応家はあるんですけれどももうそろそろ引っ越して。 家がない生活をしてていこうかかなと思っっますやっぱ世間から見たらそれっていや病気じゃないですか本当に<笑>あの家がいいらないって言ってる人ってほぼほぼいないから僕の友人も家がいらないって言ってる人もほぼいないんじゃないかもうね数えるぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらい家がいらないって言ってる人少ないとこれはやっぱり一般的に見るとあの異端児ですよね<笑>変なやつっていうふうに思われたりするんでそういった意味でもやっぱり家がいらないって言ってる時点で病気って思われたらもまあ あるかな？と思ってます。で、僕も昔銀行で勤めていた時には住宅ローンの担当をやったことがあるんですやっぱり世間的にはマイホームでやっぱりね。一生の買い物っていう風に言われてるぐらいなんで、やっぱりマイホームを持つのが当たり前じゃないですか？ で、今でこそ当たり前ですけども、マイホームを持つことが夢だったりとかっていう時代もあったように、で住宅ローンを担当してると、やっぱりね、マイホーム欲しいんですよっていう方がいらっしゃるんですよね。で、僕はちょうど、ちょうど、あの、マイホームの住宅ローンやってる時には、そのね、住宅ローンを下ろすために臨機書作ってとか、で、上の人の印鑑をもらって、え、決済が下りたら行けるとか。 っっていうのがあったんですけども今ではねもうそんなねその当時からですけども家いらないんじゃないかなとか思いながら3000万円とか4000万円で家を買ってですよ地方ででローンを1000万円分ぐらいねあの35年で払い続けるわけですよね1000万円分借りてるんですよ利 息, 利, 息か利息で1000万円ぐらいかかってで結構高いですよねそういった意味でやっぱりそのねマイホームそんなに欲しいのかなとか 思っっちゃたたりしてたんでそういった意味ではやっぱり世間から離れてるというかあの一般的ではないっていう意味でやっぱり家いらないって言ってるのはちょっと病気と思われても仕方ないのかなというところで2つ目は家いらないって言っちゃうというところは、まあ、病気なのかもしれないなともう時刻症状があるというところです。次 3つ目三つ目何かっていうと同じ服を着がちです、えー、これ結構あるかなと思うんですけども普通やっぱ違う服を毎日着ますよね今日は何着ようかなっていうのでこれを鏡で見たりだとかっていうようなこれ何しようかなっていうふうに今日はあの飲み会だかちょっとねあの匂いが映らないような服にしようかなっていうふうに色々と試行錯誤すると思うんですよただ実際ミニマルの生活をしていくと結構同じ色結構同じ服に偏りがちです僕もほぼほぼ同じような服しか持ってないですね今は 昔すごいアパレル業界が好きだったんで服めちゃくちゃ買ってましたで TPO に合わせていろんな服を、えー、合わせて着てたんですけどもそれ結構ねあんまり、ね、意味ないかなって思い始めたんですよそのきっかけがあの留学行った時にあのフィリピンだとか行くとあのフィリピンってあのブランド服着てるとそのブランドが偽物なんじゃないかなっていうふうに思われちゃったりするわけですよねでフィリピンだとちょっとまだまだ大気汚染が あったりだとかあとはねすごい高級なビルがあるその脇にちょっとしたローカルなちょっと汚いというか、えー、あのゴミが多いような場所があったりするんでそういった意味でその高い服を着たとしてもすぐ汚れちゃうんでそんなにね服ってやっぱ消耗品なんでそんな服にお金かけなくてもいいなと思い始めて服は着なくなりました。 で、ステーブ・ジョブスがあの選択肢を減らすために、同じ服を毎日着てましたよねっていうのと同じように、やっぱり同じ服を着ておくとあの選択の回数が減るんですよね。選択っていうのは2つの意味があって、えー、ウォッシュ、洗うあの選択の回数と。プラス、あとはあの、その服を選ぶ、これ着ようかな、あれ着ようかなっていう風に着る時間、着るものを考える時間っていうのは結構、 ハードルが高いといとうか選択肢の一つでいろいろと悩む時間が増えてしまうので悩む時間を減らすためにも同じ服を着るっていうのは面白いかなというところですで実際やってみると結構楽なんですよ例えるなら小学生だとか中学生だとかに制服ってありましたよね制服って同じ制服なんで毎回着る時間とかどういうふうな組み合わせとか考えなくてもよかったじゃないですかそれと同じようにもう毎日同じものをバーバーバーって着れる感覚で服を 選べるんですよくよく考えたらあるなって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども服を選ぶ時ってやっぱりこの服が超お気に入りでとかこの服は2軍だなとかっていうのがあるじゃないですかそういった1軍2軍の差を考えなくてもずっと1軍で着れるそれすごくいいのかなっていうのが同じ服のおすすめのポイントですなんで3つ目同じ服を着るのはちょっとした病気なのかもしれませんねっていう話です次 最後は4つ目。何かっていうと僕がミニマリストになったきっかけなんですけども海外移住しがちです。これ今後のミニマリストの方がやりそうなことなんですけども2020年のミニマリストが結構増えていくのが海外移住ですねコストパフォーマンスのいい生活をしている人がすごく増えてきました月5万円で生活してますよとか月8万円で生活してますっていう方もいらっしゃると思うんですけどもそういった人たちがより物価の安い国を求めて移動するようになってくるかなと。 今後の僕は予測してますで生き方ってやっぱ自由で実際やってみると面白いんですけども海外に行って例えば僕がこの前行ったフィリピンのセブ島だとかこの前行ったバンコクだとか結構ね物価が安かったりするんですがね徐々に徐々に上がっては来てるんですけども日本から考えるとちょっと安いと。でアメリカだとか中国からすると日本ってもう安い国になってるんですよね。 なんで爆買いが起こったりするようなのと同じようにやっぱり物価が安い国に行くと買い物の意欲が湧いたりだとかあとは食事の意欲が湧いたりだとか美味しいものをねより安く食べたいなと思った時に別の場所に行ったりだとかっていうふうに色々と移動しながらコストパフォーマンスのいい生活っていうのができる時代になりました。 なんで今後ねあのミニマリストは病気だっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどもよりミニマリストっぽくどんどんどんどん自分のやりたいことを突き詰めていってよりシンプルにミニマルに生活をしていくことによって生活の幸福度が上がるかなと僕は思っていますミニマリストって病気って言われがちですけれどもやってみると超いいよっていうところをお伝えしたくて今日の動画を回してみました、えー、いかがだったでしょうか皆さんもねミニマリストとしていろいろな ものを減らしたりだとかあとは最適化して自分の好きなものを選ばれてるかなと思うんですけどもえプラスね面白いものをどんどんどんどん取り入れて、えー、どんどんどんどん新しいことに挑戦していくミニマリストも面白いのかなと思っていますえ僕もですね来月ですねベトナムのハノイで フリーランス合宿っていうのをやって新しいことを挑戦していくんでよかったら応援してくれればなと思ってます今日はミニマリストが病気なのかっていう話をしていきましたいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまた共感したよっていう方もいいねボタンを押していただければなと思いますよかったらチャンネル登録もお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ